万歳するだけで腹筋500回よりもお腹がへこむエクササイズとして紹介していきます腹筋しっかり頑張っているのにお腹が変わらないお腹がへこまないそういった方にはおすすめな内容ですはいみなさんこんにちはタートルです 今回ですね、腹筋しっかり頑張ってるのにお腹がへこまないよって方多いと思います。実は腹筋をとにかく一生懸命頑張ってしまうと体の前側と後ろ側の筋肉のバランスが悪くなってお腹がどんどんへこまない逆に下腹が出てしまう姿勢になってしまうんです。人は日常的に体を前に動かしているので体の後ろ側と前側を比べて基本的に前側の方が筋肉があるんです。背中の筋肉を使わずに腹筋ばかりしているとどんどん猫背に ななっっってててしししまままお腹を出した姿勢になってしまいます今回は背中をしっかり動かす体の前側を伸ばすお腹のへこんだ姿勢を手に入れるために大切なエクササイズを数種目まとめていますので動画を見ながら全部やってみてください各30秒です初級者から中級者の方におすすめなメニューになってますので楽しく姿勢を正しく保てる練習をしていきましょうそれでは紹介します腹筋を行うことで肩が猫背になる首が前に出てしまう そういった姿勢を作りやすくなってしまいます。そこでまずは万歳して手のひらをひっくり返してください。手のひらをひっくり返すことで肩が外巻きになります。胸張った姿勢になります。この状態でこういう感じで三角を作るイメージで肩と肩甲骨を動かしてください。 手を下げた際にしっかり肩甲骨を締めなければいけないんですが締める感覚わからない方は手を下げた時にちょっと手をこっちにね肘を体にひっつけるイメージで肩甲骨を使ってください30秒でいきましょうスタートふーリラックスして息を吐きながらふー肘を体につけるイメージで 肩甲骨を動かしてくださいこれで肩の内巻きが改善されて肩甲骨が使えて自然と胸が張れた姿勢を作れます腹筋をしっかりやっている方にはおすすめですはい OK です次は手のひらを上に向けて体から肘が離れないように手を動かしてください あとこれで同じようにさっきよりも肩を落とした状態で背中が使えますできるだけ手は水平に保って肘が離れないように肘を体につけたまま動かしてください肩甲骨が温まっていればうまく使えてます オッケー次はうつ伏せになります体の前側はいつも使いすぎてますから伸ばしていきます脇の下に手をついて体を伸ばしてキープです ス, スタートこれでしっかり体を持ち上げてキープですもしこれでも楽だよってもっといけそうだよって方は足の甲を床をつけて体を上げてくださいこれでさらに体の前前もも使いすぎている腹筋が伸びます 辛いような方はね。降りてください。できれば肩甲骨も用してください。はい、オッケーです。はい、そのままうつ伏せになって寝ます。足肩幅です。手前伸ばします。左右対称に手足を持ち上げてください。スタートこれでしっかりね。体の。 背中全体を使うことができます手足は上に上げるというよりは斜め上に伸ばす感じです背中をしっかり伝えると姿勢が本当に良くなります腹筋ばかりやってる方はこういうのをやってくださいはいオッケーですはい今度は今のを四つん這いで行います背中が反れないように ちょっと腰を丸めて手足をピンピンと遠くに伸ばす感じです。手足はまっすぐ揃えてください。親指上向けます。あとこういう感じです。気持ち一回止まります。ピタッと止まって戻ります。手と足がまっすぐになるように。 上に上げるというよりは遠くに伸ばすイメージです。と少しです。はい、オッケー。今体の背中側をしっかり使いました。この割合に対して体の前を一回だけ使います。手足は九にして体を持ち上げて止まっておきます。 首の前側がつらかったら何度か下りてくださいできれば頭はあまり起こさずに上を向く感じで体を持ち上げてくださいさ、ま、とこういう感じですスマホ見ながら腰とお尻だけ床についてる感じですつま先少し開いておきますこれでキープちょっとね首とかが疲れるかもしれませんが何度か頭を下ろしてもいいです 膝が体を少し持ち上げてください。これでね、体の前、腹筋ちゃんと使えてます。しっかり胸を張るといいですね。はい、OK。お疲れ様でした。 基本的に腹筋は24時間で回復されると言われているんですが腹筋ばかりやりすぎて体の後ろをあんまり使ってないよそういった方はお腹がどんどん出てしまいどんなに腹筋頑張ってもお腹がへこみません逆に姿勢が悪くなってしまいます今回は背中を使った割合に対して腹筋が一節こういう感じでメニューを行ってみてください頑張ったよ勉強になったよよかったらグッドボタンとコメントで教えてください各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください近々ダイエット情報 を配布していきます今回もご視聴ありがとうございました<音楽>